でで活動しておりますすブリランテですコロナの影響もあり練習不足ではありますが久々の白石城での演舞ですので楽しく踊りたいと思います曲名は「無限乱舞」です ONEGANIGHS MOTH! ありがとうございました。